それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、えっと前回はあの拡張ユークリッド誤助法まであの説明をいたしましたが、今回はその拡張ユークリッドの誤助法のいくつか の, あの性質とですね、その応用についてあの取り上げていきたいと思います。 でまず、あの、今日の前半は、その拡張ユークリックのご助報の、あの、性質について、えっ、ー、と、取り上げようと思いますので、えっ、ー、と、具体的には、この定理 4.25 というのを、テキストのですね、定理 4.25 を説明したいと思いますので、テキストを持っている人は、あの、54ページから、あの、確認していってください。え、それでは、まず、あの、定理の内容、主張からですね、見ていきたいと思います。 でここではと F と G をその R の元としまして、でそれから、あと、あの乗与付き序談によって、その乗与ですね、えっ、ー、と乗与のえっとラムダ1から、ああじゃ R1 から R のラムダプラス1と、それから小の Q1 から Q のラムダを、とこれはあの前回やりました、あのユークリッドのご助法およびパッ張ユークリッドのご助法のアルゴリズムと同様に定めます。 で、それに加えて、その、その各ですね、常用に付随する S0 から S ラムダプラス1と、それから T0 から T ラムダプラス1という値を、これも、あの、前回やりました、あの、拡張有機と補助法のアルゴリズムと同様に定めます。で一応、あの、復習しますと、その Ri と Qi の定義というのは、あの、こういう関係を満たすということでした。 えー、F を R0 と置いて、G を R1 と置いて、そこからその順々にえとあのご助法でこう Ri とそれから Qi をまあ定めていくという形をとっておりました。あと、ちなみにえーと Si と Ti に関しては、これはあの各種有機率のご助法のアルゴリズムに従いまして、S0 が1で T0 が0。 で、s1 が0、s 1が1と。で、とで s2 と t2 以降は、えっ、ー、と、こちらにありますように、その、えっ、ー、と、一回目のステップですね、えっ、ー、と、r は、ri、えっ、ー、と、ri、si、かすまきのですね。えっ、ー、と、ま、あこちらについては、その、一ステップ前のこの r、st の組から、 あ2ステップ前ですね。二ステップ前の RST の組から、1ステップ前の RST の組っに、小 QI をそれぞれかけたものを引くことによって、まあ、あの新しいステップの RST をですね、あのそのまま整理するというルールでした。で、えーと、さらにこの定理では、その行列あの TI とです、ね、QI をのこの次のように定めますと。スライドの上の方に書きましたけれども、 行列 ti は si,ti, それから s の t ラスあ、s の i か。i プラス1、t の i プラス1を使って行わないと。それから qi は、と,、えー、とこういった形で、その、単位行列の非対角陽成分が1になっていて、あと、あの一番右下の成分にマイナス qi を置くという行列です。で。 えっ、ー、と、定理の主張では、この時、次の性質が成りだつということで、いろいろ書いております。でまず、えっ、ー、と、A はですね、ちょっとこれ、文字の間隔が短いんですけど、これは F と G を横に並べたものですね。えっ、ー、と、今、並べた組です。で、それに、えっ、ー、と、P と、 SI と TI のその 点, 点値ですね。これは、あのー、X ベクトルを右からかけるとで。そうしますと RI になります。あと、えー、と FG で作った行列に、この行列 TI を右からかけたものが、あのー、RI と RI プラス1を並べた行列にクトになるというのが、A、まず A ですね。で、次に、えー、B はですね、TI と, というのが、 えっ、ー、と、実は、Q1 から QI までの積で表してます。いうのが B です。えー、それから、えっと、C は、えっと、これはですね、えとっとっ、ちょっと待ってくだの R に対して、ちょっと待ってさいね。えー、あ、これすみませんね。えっと、任意の、んーと、 R に対して、これはちょっと記述が誤りで、R は、2位の i に対してで す, すみいません。えー、この R は i の誤りですね、直しておいてください。2位の i に対して、この R、R は、これ、F と G に対する各種有機とご情報の出力なんですけれども、それが RI と RI プラス1の g c e に等しく、また、 f と g の gcd でも等しいという形式です。それからあと d はですねこうあの、ti、行列 ti の行列式を計算するんですけれども、まあ、ti のから定義からすると、この ti の行列式というのが s i かける t i プラス1マイナス si プラス1る t i なんですが、これが実は えー、とマイナス1の愛情に欲しいというのが主張で、従って、えー、と SI と TI というのは互いに素ということになります。で最後の E は、えー、このあ最初に与えられる弦 X、えー、と, と G がですね、その RI と,、えー、と TSI とあ、それから RI プラス1と TI プラス1を使って、 まあ、ここにありますような式の形で表せるというのがあの E の主張です。で、まあ、以上 の, あの性質でして、実はあの、まあ、前回までの授業で説明した内容とあの若干重複している部分もありますので、まあ、その辺は適宜あのそのことを指摘して、えー、省略も入れたりしながら、あの内容、説明、あの証明のです、ね、概略を紹介していきたいと思います。 えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、主張の A なんですが、えー、これは実は、あの、前回の授業の際に、えっ、ー、と、この、定理の EA というところで、あの、説明しました、ね、この定理の一番の内容そのものになっておりますので、えっ、ー、と、まあ、そちらを確認してください。で、次に、えっ、ー、と、B ですね、この、あの、行列 p i が、この Q1 から QI の までの式で表せるというのは多分これ初めて見ると思いますのであのざっと説明しておきますこれはあの I に関する機能法で証明しますけれどもまずえと I がゼロの時はあの明らかでしてえーと えー、t の0ですね。t のロっていうのは、あのもともと、この、9の i がかかってない形なんですが、まあ、実際、えーと、t の0はですね、この ti の定義で、i に0を代入した形をあの見てみればわかると思いますので、これは各自で確認しておいてください。で、次に、えー、とステップの0から i まで成り立つと仮定します。 でそうしますと、このスライドの一番下の行にありますように、えー、と ti というのがあの Q1 から、えー、Qi までの積でかけるとあの仮定できます。で、この時、えー、じゃあ ti に、えー、Qi プラス1を実際にかけてみましょうっていうんですけれども、えー、ti はこの上の定義ですね。それからあの Qi も上の定義通りあの書いてですね。で、掛け算をしますと、うん まあ、この第1列が、こ, こういう形になりまして、第2列がまあこういう形になります。で、えー、と問題はこの第2列の部分でして、これはあの拡張ークリッとご情法の中で与えられた、その SI と TI に関する全化式ですので、そうすると第2列がですね、あのここにありますように SI プラス 2TI プラス2というふうに書き換えることができます。 でそうしますると、これっていうのは実はあの t の i プラス1になって等しいということがわかりますので、まあ、これでその機能コを使った証明があの示されることになります。以上がこの b の証明ですの概要です。で、え次に、えー、とその c に関してですけれども、あのここもあのすみません、この2の r というのは2の うんと愛、誤りですね、直しておいてください。で、えっ、ー、と、これは、あのー、前回の授業で説明しました、あのー、ユークリットのご情報の定理ですね、EA の、えっ、ー、と、主張 A の通りの内容ですので、えっ、ー、と、一応、あの、ここでは、証明は省略いたします。 で、えっ、ー、と、次に、ステップ D なんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、あ、えっ、ー、と、1行目はその、さっき言ってた主張ですね。で、うんと、まず、この2行目から見ていきますと、あの、T0 の行列式を見てみますと、えっ、ー、と、T0 は実はの単位行列、定義から単位行列ですので、えっ、ー、と、T0 の行列式は1です。で、それからあと、うんと、 QI の行列式ですね。QI の行列式は、えっ、ー、と、これは、この形からですね、あの、I の値に関わらず、QI の行列式は必ずマイナス1になることがわかります。で、えー、先ほどのステップ B の主張からですね、あの、TI というのは実は、えー、QI からあ、Q1 から QI までの積であるということが示されておりますので、で、行列式についても、その、 あの各行列式の席に等しくなるわけですね。そうしますと、えー、と Ti の行列式というのは、えー、Q1 の行列式からその Qi の行列式までの席に等しいということになりますので、えー、とマイナス1の愛情になるということが示されます。この辺は、あの線形代数の知識をちゃんと覚えていればあの、まあ、特に難しいことはないと思います。ここまで い, いですはい。で えっ、ー、と、E、ステップ A、e、なんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、あのー、F ジ G に関する、あのー、連立時方程式と見ます。えっ、ー、と、すなわち、ステップ A から、あのー、この F ジ G を並べたベクトルに、えっ、ー、と、右から Ti をかけたあ、かけ、かけますと、これがあの Ri と r i プラス1に等しくなるという、こういう関係式がございました。 でえー、とこれをですね、この A と G に関する連立方程式と思うわけです。で、えー、とちょっ と, こと今まで皆さんが扱ってきた連立 方, 方程式と異なるのは、今まで線形代数でよくやったのは、その変数があの列ベクトルになっていて、で行列の、係数行列の えっ、ー、と、右側からかかっていたと思うんですけれども、この形の連立時方程式は、その変数が行ベクトルになっていて、係数行列の左側からかかっています。まあ、それを除けば、あの、まあ、点値を取ってしまえば、あの、両者の意味は、まあ、本質的には同じものです。で、えっ、ー、と、連立時方程式の、あの、解放は、としては、その、皆さん、ガウスの正規法もやったと思いますし、 それから、あのクラメルの公式なんてのも出たのを覚えていると思います。で、この定理に関しては、あのクラメルの公式で解くことで、こ の, あの主張にありますような関係式を得られるはずです。で、えただし、その、今まで皆さんが習ってきたのとちょっと異なるのは、えさっきも言ったように、その、行列、なんでしょう、えー、と変数が行列表になっていて、その、 関係式が展示された形になっているので、あのそれに対応したクラメルの公式も、あのちょっとあの、皆さんが選挙出すの教科書に見たものとは異なってくると思いますけれども、えー、とまあ、文的には同じようにして証明できるはずですので、えっ、ー、と、これは、この証明は、えっ、ー、と、まあ、皆さん自身に委ねます。ですので、あのぜひやってみてください。 えー、とここまで質問ありますでしょうか。はい。えー、と以上が、あの、まあ、今日前半の、あの、核処理ユとのご助報に関する性質でした。で、えっ、ー、と、今日の後半は、核処理ユークリッご助報の応用例というのは、そのテキストにもいろいろ載っていますけれども、えー、今回はそのセクション 4.7 のですね、方逆減の計算。 モジュラーインバースの計算を取り上げます。えー、っと、テキストでは60ページですね。日課から書かれております。で、えっと、まず、その、えっと、モジュラーインバース の, あの計算について、 えっ、ー、と、述べますけれども、一応記号の確認なんですが、えっ、ー、と、R を、えー、可換感としますで。それから、えっ、ー、と、I を R のイデアルとします。えー、そうしますと、えっ、ー、と、R を I で割った乗用感というのを考えることができます。で、えっ、ー、と、ここでは、うーんと、 ちょっとすみません内容を確認します。だ こ, この A っていうのは R じゃなくて R、この乗用感からなってことですね。ここを R over I に直しておてください。 あの、A を、A という原因を取ってくるんですけれども、まあ、これが、その乗用感の、あの、単元のとき、すなわち、えっ、ー、と、情報の逆減を持つときに、この逆減を計算しようというのが、この、えっ、ー、と、高逆減の計算の概念です。で、えっ、ー、とこん、今回は、その逆減の計算に、拡張ゆっくとご情報が有効であるということを紹介したいと思います。 で、えっ、ー、と、そのことについて、えっ、ー、と、述べているのが、定理 4.48 ですので、えー、テキストを持っている人は確認しておいてください。えー、っと。まず、この R をですね、ユークリット整規としまして、それからあの D をユークリット関数、R 上で定義されるユークリット関数とします。でそれから、 えっ、ー、と、A と M というのをあ R の弦、えー、と, とします。で、えっ、ー、と、この時、その、乗用感としては、その、M で、えっ、ー、と、になるイデアルを考えるわけなんですけれども、この、んと、A モード M と書いたのは、その、A のですね、その乗用感における、あの、元としまして、で、これが、その乗用感の単元であることの、必要十分条件が、 実は、この A と M の, この R 上の GCD が1に等しいということになります。でさらに、えー、とこの時ですね、その各種ユークリットご情法を用いて、この乗用感におけるこの A の, その情報の逆減を計算することも可能であるというのはこの定義の主張です。で とあのテキストを事前に、えー、と予習した人は気づいたかもしれませんが、実はそのテキスト の, その GCD の記述がちょっと多少このスライドとは異なっております。でテキストの方では GCD の括弧がですね、こう中括弧になっておりまして、えー、とあの前後をちゃんと読まないとあの最初誤色かというふうに思った人もいるかもしれません。で実はテキストの方では、 今回、今までの授業では触れていませんけれどもあの、正規化された GCD という概念を導入しておりまして、でテキストの定理では、えーと、ここの部分が正規化された GCD というふうになっております。ただ、えー、今回のアイディアはそこまでは求めませんけれども、とりあえずあの GCD が1になるような場合には、あの こ, ういうこういうのようにその逆円が存在するということは言えますので、えー、一応、まああの、より一般の 石化はとりあえず考えなくてもあの扱える場合だけあの扱うことにしたいと思います。で、一応そのですね、定理の証明の概略をあのこちらに書いておきました。えー、とこれを見ますと同時にその、えーと、なぜ逆面を計算するのにあの学習域とご助行が有効かということもわかるかと思うんですけれども ま、あ上から順番に、えっと、伸びていきますと、えっと、この a を m で割った乗用が、その、r over mr の単元であるならば、えその、その定義からですね、えっと、r に、えっと、ある、えぇ、源 s が存在しまして、で、s に a をかけたものが、あの、m を法として、あの、一に合同になると。ま、ああの、これがその、えっと、a の、その、m を法とする、ま、あ 情報の逆あですね。まあ、そういうのは存在することが言えるわけです。で、えっと、次に、えっと、この、あのー、合同式の意味をですね、定義から、あのーか、別な形で説明しますと、えっと、t に、あある r にある t という弦が存在して、えっと、sa から1を引いたものが、えっと、ま、あ m の t 倍に等しくなると。まあ、これは、あのー、合同の定義ですよね。で、えっと、この、次はこの、 えっと、等式に着目しまして、え、これをですね、その、まあ、うまく移行しますと、と、A と M に対して、ある S と T が存在して、SA プラス TM が1に等しくなるということを言っています。で、これはすなわち、えっと、拡張ゆっくりとご助報から、えっと、A と M の GCD が1であるということを言っておりまして、しかも、その、 と s と t の値は、この与えられた a と m から各種有機率のご情報で計算可能であるということも言っています。ということで、その、ま、今回、えっと、紹介する、ま、性質、逆減を持つという性質と、それから、逆減 の, の求め方も、あの、これでわかると思います。ということで、えっと、実際にその問題を解こうとした場合には、 この A と M に対して、えっ、ー、と、拡張、ニュークリットの互助法を、あの、適用して、で、その出力を得るわけですね。で、それを、あの、R と S と T と置きますと。で、その時に、えっ、ー、と、もし R が1の場合は、え、これはあの、えっ、ー、と、A と M の、えー、と GCD が1になることを言っていますので、すなわち、えっ、ー、と、S がですね、あの、 ああ一応、モード M という記号をつけていますけれども、この S が、この乗用感における A の情報の逆減であるということがわかります。えー、また、えーと、もし R が1でなければ、あーとこの、えー、と A が、この乗用感で単元ではなくて、あと情報の逆減が存在しないということも言えます。まで、あ、でしょうか。はい。では、えーと、今日はそのですね、例題を2題ほど紹介したいと思います。 えっと、まず最初は、例 の, の 4.49 というので、そうですね、テキスト S60 ページの定理のすぐ下にありますけれども、R を整数感として、M を29として、A を12と置きますと。ですので、29を高等したときの、 A イコール12の逆円が存在すればあの求めましょうと。そういう例外です。で、これに関しては、その、法、えー、が29で与えられた数が12ですから、29と12からあに対して、その拡張有っ率のご情法を適用します。で、えっ、ー、と、それによりますと、あのまあ、順々にこう計算していくわけですね。 で一応あの、テキストにも表がありますし、それからスライドの方は実際の計算過程を載せていったので、そちらを確認してください。で、えっ、ー、と、まあ、R3、それから R4 を計算していきまして、えー、と最後は R5 が計算されます。で、えっ、ー、と、一箇所はですね、今日の配布資料の訂正なんですけれども、うんとこの20枚目に、 えー、と誤りがありますので、えー、と探してみてくださいあの。もし探してレポートで報告できた人は、一点加算しますあ。ただし満点の人は加算できませんけれども、あのえー、と満点9点以下の人で、こ、えー、この20枚目の誤りを見つけて直せた、えー、と指摘できたら、一点加算したいと思います。 一応あの、スライドの方はですね、事前にチェックして、えーと、今日の授業には学びました。で、まあ、それはいいとしまして、えっ、ー、と、まあ、これで、その、有っくのご情報を計算しますと、まあ、i が4の時に、えっ、ー、と、29の5倍にですね、12のマイナス12倍を加えますと、これはちょうど1になるということで、まず、これで、あの、a と m が互いに素であるということがわかります。で、こ の, あの関係式から、 M を29を法とする合同式を作りますと、これはあの、まあ、A のです、ね、マイナス12倍がちょうど、えー、と29を法として1に合同であるということを、まあ、意味するわけですね。まあ、の A の逆元として、まあ、負の数でももちろんあの間違い、誤りではないんですけれども、今その まあ、29を高騰した乗用感を考えますと、まああの乗用感の代表源も正の数にとった方が、まあ、都合がいいと思いますので、で、えー、このマイナス12の生 の, の形の代表源、乗用感の源をとると、これは17になります。ですで、えー、この問題に関しては、この17がその29を高騰する12の逆元であるというふうに結論付けられます。ここまでいいでしょうか。 えー、それで今日は、あと僕、これ最後なんですけど、もう一つあの問題をやっておきたいと思います。えっ、ー、と、これは、えっと、テキストでは例題という形ではなくて、実際に演習問題、あ、解答例はありますね。解答例はありますが、あの、問題という形で出題されております。えっ、ー、と、問題の 4.55 で、これ、あの、十一ページ、テキスト六十61ページ の, あの一番下の方にあります。で、えっと、問題内容としましては、これ、あの、代数テキストの逆数の 計算をするという問題です。ちなみに、代数的数は、あの、代数の授業ではやってますもうやってますか、やってますかやってますかはい。ただいいですね。はい。えっ、ー、と、この問題は、えっ、ー、と、方程式、x 三乗マイナス x 二乗、マイナス x プラス1イコール0の、ま、あンの一つをァとしますと。で、その時に、と、うんアルファ二乗プラスアルファの逆数を、 この α に関するその多項式の形で表しなさいと。ただし、その、ここにあります係数ですね。ラージ A、ラージ B、ラージ C は有利数とします。そういう問題です。で、えっ、ー、と、この問題をどうやって解くかなんですけれども、えっ、ー、と、まあちょっと、あの、問題設定をもう少し詳しく書きますと、まずこの、当たられた方程式、多項式をですね、fx と置いて、 固定式 fx イコールゼロの項目の一つアルファとします。で、それに対して、とまあ、これ、記法はいくつかあると思うんですけれども、あの、q の、あの普通のカッコのァですね、これをその有理数体の q のそのァによる拡大体というふうに書きます。で、一方で、えっ、ー、と、q 上の一線数多項式感を、この fx によって生成されるイデアルで割った乗用感をこのように書きます。 で、この時に、これは多分、あの、数のどっかの授業でやったかもしれませんが、まあ、こういう対応関係を考えることができるわけですね。しかも、演算を入れて、あの、うん、と順動形で考えることができるわけです。えっと、右側は、その急に、えっと、α を変化した、あ拡大体 で, で、そこの弦というのは、あの、この aα2 乗プラス bα プラス c の形で、こう、表されます。で、ここで、ラージ a とラージ b とラージ c は有利数。 これに対して、この右側では、この乗用管でですね、あの、係数が同じ A と B と C を使った、この二次多項式を考えると。とそうしますと、えっと、大、大小知識からですね、この Fx が今、あの、球状規約ですので、この右側の、拡大体と、それから左、あ、ごめんなさい、左側の拡大体と、それから右側の乗用管が、まあ、同型になることがわかります。ということは、 えー、この右左側 の, この拡大体の、うんとまあ、ある言語ですね、逆言をあの求めるということは、えー、この右側の乗の用感で の, この多項式の逆言を、情報の逆言を求めるということと、まあ、同じことなんですね。そうすると、えー、とこれは右側の方では何やるかっていうと、ここにありますように、この GX の, その FX を行動する、えーと 逆にですね。あ、今、GX というのは、この、うんと、左側の、で与えられた、えー、このアルファ二乗プラスアルファという弦に対応する乗用感多項式で、まあアルファを変数 X に置き換えたものですので、x 二乗プラス X ていうのは、こここで GX を置いたんですけれども、まあ、あの、結局、その、 今回の逆元は、この GX の FX を法とする逆元をこの右側の乗用感で求めることと同値になるというわけです。でそこで、えっ、ー、と、先ほどと同じように、えー、と FX と GX を入力としまして、えー、各種ユークリットのご情報を実行します。で、あの、詳しい結果は、まあ、皆さん後であの復習していただきたいと思いますけれども、まあ、ちゃんちゃんちゃんちゃんときてですね、で、 えっ、ー、と、R3 があの定数になりましたので、この段階で、えっと、Fx に -x-2 をかけたものとですね、それから Gx に x2 乗 -3 をかけた多項式をあの加えると2になるということがわかります。で、えー、この形で、その、ま、定数が出てきたということは、のこの Fx と Gx がまあ互いにそうだということを意味しているわけです。で、両辺を、 2で割りますと、まあ、こういう関係式になりまして、あのー、まあ、さっき、ちゃんと右辺を今度は1にして、まあ、ウェブと G がかないに沿うということが、まあ、を示しております。で、えっ、ー、と、まあ、このことからですね、その、まあ、この、ああ、そうですね、ちょっと記述が若干不正確なところがありまして、本来は、 本来はここはアルファまだアルファとできるなくてエックスとできるだけですので、ねえー、ここではまだ常用弦で考えていたので、えーと、まあこの上の等式をまあ合同式の意味で書き換えると、えー、とまあこういうことが言えるということで、えー、ここでのその GR さんの逆元は、えー、と2分の1かけるアルファ2乗マイナス3という形で求まります。 で、えー、と一応実際に、あの、計算してみますと、と与えられた、えっ、ー、と、式が α2 乗プラス α ですね。与えられた弦が α2 乗プラス α で、で今回、えっ、ー、と、計算された、えっ、ー、と、逆弦が、あ、これ今、係数場合はちょっと除いてますけれども、えっ、ー、と、α2 乗マイナス3であると。で、これをかけると、 とアルファ4乗プラスアルファ3乗マイナス3アルファ2乗マイナス3アルファになるんですけれども、えっ、ー、と今、その、あ、これ、す後ねこれもちょっとあの記述が若干不正確ですけれども、えっ、ー、と、まあ、あ F アルファがですね、F アルファがロであるので、その、ま、あ実際に、えー、この多項式を F アルファでえっ、ー、と割りますと、その乗与が、と。 アルファマイナス2。えー、ちょっとですね。まあ、ちょっとこれ後で確認しておきます。はい。えー、ということで、一応あの今回は、えー、内容は大体以上なんですけれども、あのーまあ、各種ユークリットのご情報の性質と、それから、 えっ、ー、と、モジュラーインバースですね。方逆減の計算について、あの、話をしました。こ、え、こ、ー、まで何か質問はありますでしょうか。はい。ということで、えっ、ー、と、これは次回入国なんですけれども、あの次回は、あの、実数の あの連分数展開ですね。あのやはり各種ユーティリ助法の応用の一つとして実施の連分数展開について説明していきたいと思います。テキストの方は、説教の 4.13 にありますので、えーまあ、あの適宜を使用しておいてください。えというわけで、まずあの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。